このすば命のいでもしてみたらあうがてご褒美をあげるわいし<音声>料をもらうわよえい 疲れた膝枕するご褒美をあげるわ。にし料をもらうわよ。とと味わうがいい。あうおりこさんね。ひざまずきなさい。あう この一撃クラウンがいいよびなさいおおいさんがすぎたわね準備万端ですうがておとなしくしてね<笑>次の冒険が私を呼んでいる。 いい子だから、一緒に戦ってねさあ、回復の味かいよ、うん、エクプローションもう、身動き一つ、取れませんボコボコにしてやるぜ このダスト様が相手してやんぜ喜びねさんお利口さんねひまずきなさいほらごっそうしいハエねいつでもいけるぜおいたが過ぎたわねこれが終わったらいっぱいおごれろ調子乗ってんじゃねえぞええ い, いたずらっ子はどこかしら 私が守りますここが腕の膝残りです